ご紹介に預かりました我々大阪市は朝日区よりやってまいりました絆白歳と申します今年の演舞テーマは「くれない大阪旭みこし祭り」の和光土たちでこの会場をグレに染めに参りました大阪の下町の我々が皆さんにどこまで通用するかどこまで自力を見せれるか分かりませんがぜひ最後までお楽しみください 豪華五千円のほどよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれでは紅蓮に染まるあの場所へ 当たり。 I'm e a n うちはしょっこいつとしターありがとうございました